昨年に引き続き今年も買ってまいりました何が入っているかお楽しみワンちゃん洋服早売り福袋開封しますおおいっぱい入ってますねおシャンティな服でございますよしがっこいいカブロケケイヤシオケイよいスタート どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、福袋2022年版、今年第1本目がちょっと早く買えるワンワン福袋を買ってきました。ちなみにですね、2022年はですね、人間を差し置いて、入れの福袋を買っております。本当はね、監督も5000円の毎年買ってるグランに買いたかったんですけど、今年はですね、フィギュア、見てこっち、このフィギュアと、あとこのカメラ、ZV-10 買いまして、 今年は犬だけにましたしいなとまいきみのしく君のく袋だよ君の人間を置いて。<愛> 怒ってるというわけでですね、服を開けていきたいと思いますで、今年はですね、4枚増量しまして、10着こちらに入っております。そして、お値段もバシバシ、税込4725円と上がっております。1着のお値段は前回はですね、663円だったのに対し、今回はですね、472円とお安くなっております。<音楽>おいで、オープっ早速開けていきたいと。 りますおお、いっぱい入ってますね。カラフル。今回ですね、ザ・福袋っていう赤い袋ではなく、この白いですね、これなんていうの、この ジ, ジッパーって言うんですかねこれ、新品の匂いを嗅ぎますかはい、嗅いで。いいいい。普通の匂いやね。 めちゃくちゃカラフルな服がですね、たくさん入っておりますので、一着ずつ出せていきたいと思います。前回同様ですね、サイズは4種類ございます。ワンちゃんですね、見てわかる通りです。まあまあ大きいですよね、トイプードルにしてはね、L サイズ買っておりますえ。そしてですね、男の子用と女の子用があります。ラビークはオスなので、男の子用を買っております。その前にね、このサイトのですね、もう常に購入してる方はおりますので、去年はアントックさんから購入しまして、で、今年は石橋さんから購入しました。ただ画像 は去年と同じなのでこちらの商品を購入しました評価がですね10件来ておりまして星4つですねおこれは期待できますよちょっとコメント欄を見ていきたいと思いますまず星5の方可愛 い, いお洋服が入っていました普段買わない感じだったので被らずお洋服が増えて良かったですいいよ。続きまして え、愛 い, いですよ。うちの子の分とお友達用に10セット買いました。とにかくお得でした。で、星1つの方もおりますね。商品ページに書いてあるような、可愛 い, い冬服は送られてきません。冬服はトレーナー聖地にプリントしてある安そうな柄違いが5枚。子供の落書きのような柄です。え、嘘でしょ星4つの方。はそれぞれ可愛かったですが、広告の商品は1つも入ってなかったです。え 夏用の柄違い5個と冬用の柄違い5個って感じです。次、星3つの方。他の方の写真と同じで、どれも可愛いのですが、広告の写真のような様々な種類ではなく、冬用は同じトレーナーが柄違いが5枚。びっくりしました。夏用も他の方の写真の服とほぼ同じです。10枚なので男だと思いますが、米風に m サイズを購入。え、うちの犬、L サイズですけど、何か。 と い, うわけです、ね、いろんなコメントがありますが、早速見ていきたいと思います、5枚同じものが出る可能性があるというわけですね、<音楽>開けていきたいと思います、まずはこちら、はい白いですね、サイズは L サイズとなっております、これは夏用ですね、薄いですね、こちらとなっております。このキャラクター、はいはいはい ダメだ逃げたやばい逃げました持ってきた 持, 持, 持, 持, 持, 持ってた持ってた持ってた持ってたわー持ってたちょっとあちゃちゃちゃちゃちゃいちょっとね去年は6着なんですけども今年は10着我慢してもらいたいんですけどもじゃあさらっとね、はい、サイズ感とかいいですねどうでしょうかいかがでしょうかこんな形となっております どうですかなんか服っぽいけどもプリント系の感じでですね夏服の服となっておりますありがとうございますおえらー い, お い, い、ね、はいはいはいというわけでですねまず1着目がこちらですねじゃあ次いく次2つ目はいこちら同じシリーズかもしれませんねはい はーいあ同じタイプのものですねああいいですねこれは夏涼しそうでいいです、ね、はいというわけで2着目がこちらとなっておりますシャインシャインって何だおいいねお座りおっいいねちょっときついのかななんかむちっとしててで3着目はいこちらなんだこれはドラえもん当ててなかなか癖のあるタイプの服が来ましたよこちらでございますえー、なんかちょっとヒーローっぽい感じですねこちらです もうちょっっ頑張って続きましてまた同じ種類ですね<笑>はいこちらあこれは可愛いですねこの顔なんか先ほど見たような気がするんですがジーンズと見せかけつつのプリントジーンズとなっておりますお偉い 同じタイプのものとなっております。まあ、なるほど。手前はやっぱり全部椅子なんですね。はい。オシャンティーな服でございます。このキャラクターは何なんでしょうね。はい。というこで、こんな服となっておりまーす。では、次行きましょう。はい。こっからがですね、新しい冬服となっております。こちら。はい。赤ちゃんみたいな服になっておりますが、おちょっと暖かいですよ。これは肌、あ肌触わり。肌触わり。 キングこの感じ見てくださいあったかい裏地ですはいおいいじゃんこのような形となっておりますはい次いきましょう続きましてこちら7着目となっておりますおさり あと3回だから我慢してください。はい。では次行きましょう。こちら。8着目となっております。冬バージョンの服で、恐竜でございますね。ディノパーティー。パジャマみたいでいい感じですね。では次行きましょう。残り2枚となっております。こちら。白熊がたくさんついております。はい。こういった形の服が入っております。 ありがとうございますラスト1枚いきたいと思いますパイフォールグリーンの服となっておりますいいですねラストですお疲れ様でしたこちら巻き巻き柔らか牛すじを牛すじが食べたい、はい、お座りよしお疲れ様でした食べてください うわー早っ食べた食べた はい。というわけでですね、ワンワン福袋、えー、こちら で, ですね、10着買いましたが、夏服が5着、10着入りのセットとなっておりました。興味がある方はぜひ概要欄に貼っておきますので、覗いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではですね、自分がいいなと思った商品、ぜひ共有したいなと思った商品を中心に出しております。ジャンルは多ジャンルになりますが、様々なね、おすすめしたい動画を出しておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければなと思っております。福袋動画 も, もまだまだ出しますので、よろしくお願いいたします。では、また次の動画で、 行きましょうナビ行くよしはいおっ 頑張って、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、はい、寝てほしい、寝てほしいの、行けよ、行けよ、はーい、はい、はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。 昨年年に引き続き、続今年もっちなみになんですけどもちょっと待って待って待っ て, てよこれ何て読むの漢字が読めない と, こう、うん、ち, ょとこちょっと日本語間違ってるまあ、というわけでですねだん<咳>ちゃんと言ってはい。